皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年2月7日。防衛軍ですが、素材が出ないのが一番がっくりきますね。今日は宝箱からセーラスの槍が出ましたが、すでに持っている上に錬金効果も残念なので、ぽいです。女神の木ですが、様子を見に行くのを忘れたりしていたので、ようやくカンストしました。ちなみに、この画面を開きっぱなしだと情報が更新されません。 メッセージに表示されている通り、ウィンドウを開き直す必要があります。そして、時間になったのに成長が完了していない木がありました。おそらくですが、秒単位で管理されているのかもしれません。そして、ありがたいことに、超便利ツールの牧場のレベルがついにカンストしました。皆さんのモンスター転生とかで送られてくるお肉のおかげです。本当にありがとうございます。